今年2021年は終戦から76年となります。どうも、政治いろいろの学部です。戦後76年を迎え、日本人の意識はどのように変わってきたのでしょうか。中央日報の記事を引用します。日本人の半分ほどが、 日本がアジア諸国に対する過去の加害行為に対し、首相が反省の意を表す必要がないと考えると調査された。日本世論調査会が1日、日本の有権者を対象に、6から7月に郵便で実施した平和に関する世論調査で、回答者の 49% は、終戦記念日の追悼式で、首相が加害と反省に 言及する必要はないと答えた。加害と反省に言及すべきという回答は 47% となった。特に若い世代であるほど必要ないという回答が多かった。村山富一氏以降、日本の歴代首相は終戦記念日の追悼式でアジア諸国に対する日本の加害行為に対し反省の意を示してきた。だが安倍晋三前首相は 2012年から昨年までの在任中にこれに言及しなかった。今回の調査結果は、日本社会に戦争経験世代が減る代わりに、日本の加害行為に関する近隣諸国の見方を理解できない人たちが多くなった状況を示すものと、沖縄タイムズは分析した。とのことです。中央日報は、 日本の加害行為に関する近隣諸国の見方と言っていますが、日本の加害行為を未だに口うるさく言い続けているのは、中国、韓国、北朝鮮の3つだけという厳然たる事実があります。それ以外の国で、日本に対して公式に謝罪を要求した国は、ただの一つもありません。それどころか、アジア諸国の中には、日本に対して感謝の言葉を述べている国々もあるくらいなのです。 代表的な例を一つ述べてみましょう。タイの元首相だったフクリット・プラモード氏は、新聞記者だった1955年、このような言葉を述べています。日本のおかげでアジアの諸国はすべて独立した。日本というお母さんは難産して母体を損なったが、生まれた子供はすくすくと育っている。今日、東南アジアの諸国民が アメリカ、イギリスと対等に話ができるのは一体誰のおかげであるのか。それは身を殺して陣を成した日本というお母さんがあったためである。12月8日は我々にこの重大な思想を示してくれたお母さんが一心をとして重大決意をされた日である。さらに8月15日は我々の大切なお母さんが病のとこに伏した日である。 我々はこの二つの日を忘れてはならない。とのことで、戦争という行為を全肯定するつもりもありませんし、日本が戦争を始めた理由をアジアの解放という崇高な目的のためだけであったと美化するつもりも毛頭ありません。が、太平洋戦争の結果、アジア諸国は欧米の植民地から解放され、そのことに感謝している人々もアジアには 少なからずいいるるという事実もあるのですこの事実に目を背け、そして朝鮮からの申し入れによって国際法的に完全に合法な形で日本が併合した。対戦中は日本であったという事実に目を背け、ただひたすらに日本は加害者であるという空理空論を振りかざす韓国と北朝鮮は自分たちの意見がアジアで賛同を得ていると本当に思っているんでしょうか もし本当にそう思っているとしたら、滑稽という言葉しか出てきませんね。日本は加害者であるという、この中央日報の元となったのは、沖縄タイムスの記事ですね。その一部を引用してみます。終戦の日に開かれる全国戦没者追悼式で、歴代首相は加害者としての反省を触れてきた。安倍晋三前首相は、 2012年の第二次政権発足以降、言及しなかった。菅義偉首相はどうすべきか。加害と反省に言及すべきだ、47% に対し、必要はないと答えた人は 49% で、ほぼ拮抗している。若い世代に必要ないが多い。懸念されるのは、日中戦争が忘却され、加害意識が日本社会から 急速に薄らいでいでくこととだ。若いい人たちに届く言葉や手法が求められている。とのこことです。この日本が悪いという理論は終戦から昭和の終わり頃まで連綿と続いた自虐史観というものに根ざしていると言っていいでしょう。この自虐史観とはどこから出てきたのでしょうか沖縄タイムズの記者はおそらく知らないのかもしれませんが、実はこの自虐史観は、 日本が自ら作り出したものではなく、終戦直後に GHQ が主導で作られたウォーギルト・インフォメーション・プログラムによると言われています。ウォーギルト・インフォメーション・プログラムとは、戦犯裁判広報計画と訳すことができます。平たく言うと、日本の国民を途端の苦しみに陥れたのは、日本の軍国主義者であるという架空の対立構造を生み出し、 日本とアメリカの大戦を現実には存在しなかった軍国主義と国民との間の戦いにすり替えるというものになります。このすり替えを行うことによって第二次世界大戦という未曾有の戦いを戦い抜いた日本人のおびただしいエネルギーは二度と再びアメリカに向かうことはなく、さらに日本人の途端の苦しみを作り出したのは全て日本の軍国主義者の責任であって、 アメリカには何ら責任がないという理論を成立させたのです。アメリカが行った東京大空襲や原爆投下など、いわゆる民間人への無差別攻撃は、ある意味においては戦争犯罪として裁かれてもおかしくないものです。それをこのウォー・ギルトン・インフォメーション・プログラムは、日本の軍国主義者が悪かったから起こった悲惨な災悪であると巧みにすり替え、 アメリカ人には少しも悪いところはないという理論を成立させたというわけですね。つまり、日本における自虐士観とは、アメリカが自らの罪を覆い隠すために作り上げたものと言ってもよく、その事実に気づかないで踊らされている威弱士官主義者とは、自分で物事を考えることすらできない哀れな情報弱者と言っても過言ではないわけです。 沖縄タイムスなどはこの典型と言ってもいいでしょうね。沖縄タイムスは自分の頭で物事を考えることなど一切なく、とにかく日本が全て悪いという悪しき決めつけのもとでしか記事が書けないという、およそジャーナリストとは全く呼べないような会社だと言っていいと思います。沖縄タイムスは若い人たちに届く言葉や手法が求められているという言葉で記事を締めていますが、 これも現実が全く見えていない言葉ですね。今の日本の若い人たちは沖縄タイムスが考えるほど馬鹿じゃないと思います。いろいろな情報が若い人たちに届いており、そして自分の頭で考えているからこそ必要ないという人が増えているんだと思います。76年も前の出来事であり、自分たちの親の世代ですら知らないものをいつまで謝り続けなければいけないのか。 そもそもなぜ日本が謝り続ける必要があるのか。若い人たちがこう考えても全く不思議ではありませんし、むしろそういった考えが生まれてくることの方が健康的と言ってもいいのではないでしょうか。沖縄タイムスのように古い体質を引きずり、頭が膠着したような新聞が若い人たちに対して、若い人たちに届く言葉や手法が求められていると傲慢な言い草をしていることに対して、